皆さんこんばんは。行政書士のオケ k です。私は今、表題に書いてある協力金の申請のお手伝いをしているんですけれども、 えーそうですね、東京都じゃないところもそれぞれあの都市部を抱えていらっしゃる都道府県ではいろいろなタイプの協力金用意されていると思います東京都の場合はです、ね、夜遅くまでやっているお店でのクラスターが多かったことから飲食店は夜8時以降の営業をあの差し止めて、えー、早い時間に閉めた場合それから他の業種の業態のものであれば 対象になっている店舗だけなんですけれどもあのお休み指定された期間お休みをしたことによって協力金がももらえるっていうものです。行政書士がお手伝いした場合には東京都の方があのいくばく か, か の, あのお礼を私たちにくださるのでお店の方は全然あの費用の負担なく侍業の人に侍ってあの。 行政書士とか税理士とかのことですけれども、えっと、今回の協力金に関して東京都の場合は税理士会計士中小企業診断士の方や青色申告会でもお手伝いしていますで私たち行政書士もやっておりますでそのような形で、えっと、提出書類のチェックとかを受けることができるので私のところはあの結構あの LINE とかメールとかいろいろなものでご依頼をいただくんですけれどもやっぱりあの近くにある店舗ではないとあの店舗が本当に存在しているのかどうかとかも確かめる手立てが必要なのでインターネットに載っている方のしかあの情報がね見られる方のしかやれない感じではあるんですけれどもあの遠くにいて見えないっていうこともあってちょっとグレーな感じのここに書いてあるようなあの本当は出しちゃいけないんじゃないかなっていう感じのする人もたまにあの申請をお願いします。 ますすと言ってご依頼が来るんですねただそうなってしまうのにはやっぱりその急いで作られた制度 の, あのゆえの東京都の方もすごく頑張って一日も早くお店の人たちにお金を支給して差し上げようと思ってあの急いで制度を作り上げてくださったと思うので仕方がないとは思うんですけれどもでもなんかやっぱり昔と比べたらあの。 何ののて言うか法の網の目をくぐり抜けちゃってもいいんじゃないかなっていうようなそういう機運っていうんですかあの や, やっちゃえばできちゃうんじゃないみたいなことがあの多くなってるような気がしなくもなくて少し悲しい気がしたので、えー、みんなと一緒にこの問題を少なくしていくにはどうすればいいのかっていうことを考えてみたいと思います。 お店、皆さんあの、もう自粛の期間だったので、あんまり外食とかされてなかったかもしれないんですけれども、この感染拡大防止協力金っていうのは、4月の中頃ぐらいから、えー、営業を短縮、もしくは、まあ、飲食店は短縮ですね。もしくはあの日用品以外のものを売っているお店だったら、休んでいないともらえない協力金なんです。ところが、店先、まあ、行きつけのお店で、 ゴールデンウィークのちょっと前ぐらい営業してたよねっていうようなところが、あの、ゴールデンウィークの途中ぐらいから急に張り紙を出してですね、時間短く営業していますとか、こんな感じでですね。あれこれ4月16日からって書いてあるけど、このお店は先週来た時は夜遅くやってたぞみたいなことをもし、 記憶されている方、ちょっとこれ、架空のお店の名前で書いてますけど、まあ、そういうちょっとあれっていうのがあったときはですね、どうすればいいかっていう方法があるんです。私自身、あの私自身、行政書士がこの仕事をあのお手伝いできるようになったのが4月の末だったので、もうその短縮期間が始まって10日ぐらい経ってからだったんですね。その最初の頃に行きつけのお店、何店舗かあのお手伝いしてあげようと思って回ったんです。 その時時間短縮していなかったのに、えー、協力金の申請しているお店が後で見つかったので、そこはちょっとあの東京都に相談したりもしたんですけど、えーっとですね、そうやって後出しで貼り紙を貼って、本当は期間内にきちんとお休みしていなかったのにっていうお店をもし発見したらですね、感染拡大防止協力金の特設サイトがあります。東京都協力金で検索するとすぐ出ると思うんですけど、そこに、 えー、一番下の方まで行くと、ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧っていうところがあるんです。でそこで、まあ、検索かけて、すごくたくさん何千店舗も出てくると思うんですけど、区ごとに検索絞れますので、ご自身の見つけたお店の属、えー、している区ですね、区の名前で検索していただいて、でそのお店がもしあの協力金をもらっているあの、ご協力店舗の中に入っていたとしたら、 東京都のコールセンター、電話番号が出てますのでね、ねそこに連絡してみてください。これが東京都協力金で検索すると出てくるあの画面ですで。ここの一番下まで、何もクリックせずに、一番下までずっと送っていくと、このようなオンライン申請はこちらっていうのが出てて、一番下に東京都のコールセンターの番号出てます。でコーールセンンンタののの番号とオンライン申請はこちらの間のここちら間ですね すごい地味ななとこなんですけど、ご協力の申し出をいただきました施設の一覧はこちらっていうところを押してそれで区で絞ってそのお店が申請しているのかあの50万円なんですけどね結構な金額ですよねもらえそうになっているのかどうかっていうのを確認していただくと、まあ、コールセンターに相談したりができると思います、まあ、この動画は別にその作るためにあの作っているわけじゃないんですけれどもあの結構ね 私、やっていて何十店舗かお手伝いしたんですけれどもあの、真面目にやってる方の方が圧倒的に多いんですよ、すごくあのやっぱり売り上げすごい下がっちゃってるし、大変だし、でも頑張ろうってしてる人たちがすごくいっぱいいて、でそういう人たちがあの、ね、結構遠慮がちな人が多いんです。 もともと売り上げが例えば100万ぐらいとかなんで減ったのがあの70万ぐらいに売り上げが減ったとしても30万ぐらいしか減ってないのに50万もらっちゃっていいのかしらとかねすごく真面目に言っている人がたくさんいるんですそういう中で該当していないのにとか後出しで張り紙を貼ってあのもらってやろうっていう人がいるっていうのがちょっとあのやっぱりなんか残念だなって思ったので。 で東京都も何のためにこのお店 の, あのリストを公開しているかというと、やっぱり市民の人の目をあのきちんとここに向けて、気づいた人からあの連絡してもらうために公表しているので、これをやっぱりあのお店経営していない人もですね、しっかり見に行くといいと思うんですね。はい まあ、その、あの、コールセンターに、あの、何か言うにしても、どういう人がもらえるのかっていうのが分かってないと、違反なのかどうかが分からないと思うので、まあ、違反の話だけで終わるわけじゃないんですけど、本当は協力金を申請したい人にも見てもらいたいんですけれども、あの、まあ、どっちにも、あの、使える話です。先ほどから言っているように、飲食店の場合は、普段、夜の8時より遅くまでやっている店が、 20時閉店にした場合が該当していますお酒の提供は19時でやめていたという証拠がないとダメですで、飲食店以外の場合は業種いろいろ限られているんですけれども基本日用品を売るお店は対象外ですやっぱり洋服とか文房具とかそういったものは買えないと あの生活が成り立たないのでそういうお店は開けててくださいというふうに東京都は考えていたということなんですねもちろん食料品を売る店も日用品ですので対象外ですで教室あのいろんな技芸の教授をしているとかですね料理教室とか囲碁教室ピアノ教室ヨガスタジオとかそういったところも対象になっています他にはあのアンティークショップとか貸し会議室なんかも該当してるんですね 日用品でもないし飲食店でもないお店の場合は時間短縮ではダメでずっと休業していないとダメです、でその対象期間というのが第1弾については緊急事態宣言が始まった数日後の4月16日から5月6日ま で, でこのあと募集開始になる第2弾の方は5月7日から5月25日となっています。 出すものがですね。まあ、この辺は簡単です。あの、さっきのコールセンターの番号が載ってたサイトからダウンロードできるものが2つ。申請書っていうのと、誓約書。これは私が提出した内容に嘘はありませんっていうことを、お店の店長さんがサインをして出すものなんですね。それから、この間の確定申告の、えー、書類。この間っていうのはその前年度ですね。今やってる年度の前の 確定申告書1枚目でだいたい済むと思うんですけど税務署の受領員がついているものそれから本人確認書類をつけるんですけどなんとマイナンバーカードは使えないと言われていますどうしてなんでしょうねっていうことなんですよマイナンバーカード今の時点で作っている方というのはだいたいその日本政府がやることにあまり意義がないというか従順というか そうですね、あの政府のやっていることに応援したい気持ちを持っている人じゃないかなというふうに少なくとも思うんですね。あの国民総背番号制とか言われてた頃からなんとなくそのマイナンバーって嫌だなと思ってた人は率先してマイナンバーカードを作ったりしないのであの応援したい気持ちを少しでも持っている人がマイナンバーカードをもう早々と作って持っていると思うんですけどでこれは表面は本人確認書類として使えますという触れ込みで。 裏はマイナンバーが書いてあるからおいそれと人に見せないでくださいっていうことなんですけどあまり周知されてないがために今回 の, あの応募するときにマイナンバーカードを表と裏と両方コピーしてきちゃう人が結構いるみたいなんですでそうするとあの裏面のマイナンバー自体がコピーされてしまっていると東京都の人でも見てはいけない書類になってしまうんですね。 あの皆さんよくアルバイト先とか就職先からマイナンバーを教えてって言われた時に厳重にこう封をするような書式をもらってで封筒をその担当の人に渡しても開けちゃいけなくてあの総務とかのこのマイナンバーカードのマイナンバーを扱う担当の人だけしか見ちゃいけないっていうような すすすごく不思思議なな扱いいをされたととううんです、ね、あいうことなんですでねああこ東京都 の, その受付をする職員の人もマイナンバーがちらっと見えちゃうともうその書類自体が扱ってはいけないものになってしまうので滞ってしまうんです、ね、表面、コピーが表と裏と一緒の紙にされていた場合表面だけを見るということができないのでそういうわけでマイナンバーカードはもう使わないでくださいとい う, ふうにコールセンターは案内を始めるようになってしまったみたいなんです。 とはいえ、私もよく分かっていなかったので、最初の頃にはマイナンバーカードで提出してしまった人がいます。あの手引きにはあの、運転免許証、を保険証、をパスポートなどって書いてるんですね。などって書いてあったら、普通マイナンバーカードは当然 OK だと思うじゃないですか。それでマイナンバーカードで出してしまった人いるんですけど、やっぱりちょっと時間かかりました。あの他の 同じ頃に出した他の店舗の方がもう随分前にあのお金振り込まれたって喜んで電話くれたりしたんですけれどもそのマイナーバーカードで出しちゃったって人は5日ぐらい遅くなったような気がします。でもまあ一応通ってますのでねあの私行政書士なので見て表面だけをコピーして出しましたので表面だけしか出してないんであればちょっと時間かかるけれども多分通してもらえると思います。 とはいえ向こうはコールセンターに問い合わせがあった場合はマイナンバーカードは使わないでくださいって言っているので運転免許証、パスポート、健康保険証のいずれかにする方がベターだとは思います。それからですね店舗の写真をつけてくれって書いてあってこれ非常に分かりにくいです。あの応募書類の中には従来からの営業の様子を証明するためにつけてくれって書いてあるんですね。つまり 内観写真つければ、営業の様子わかるじゃないって思うので、内観だけつければいいじゃないかって思えると思うんですけど、ここもですね、内観写真、外観写真などって書かれているので、どっちかあればいいかのように読めちゃうんですけど、両方ついてた方がすんなり通るそうです。あとは、あの、飲食店ですとか、古物証とか、営業許可証の必要なお仕事の方は、もちろん営業許可証もつけてください。 で最後が休業の証明ですね。休業、あの先ほど の, あの該当する期間、4月16日から5月6日までとか、その期間きっちり休んだか時短をしたよっていう証拠を、ホームページのスクショや店頭に貼った張り紙の写真で出していくんですけども、これがまたクセせ者で、東京都は開始日と終了日がはっきり書いてないと、一旦審査止められちゃうんですね。両方はっきり書いてある方がすんなり通るようです。 でも普通、あの、その日から時間短縮するのに、開始日って書かないですよね、お店の人。あの、建に来る人はその日以降にしか入りませんから、今日から時短するよって書く必要がないんですよね。だから、書いてないのが自然で、むしろ後出しの人は税理士さんとか行政書士さんに言われて、このように書いた方が通りやすいよって言われてるから、きっちり、 あの頭と後ろを書くと思うんですよ。後ろの日だって、あの時点で5月6日で緊急事態宣言、本当に終わるのかどうかって分かってなかったですし、実際延期になってますから、ほとんどのお店の方は当面の間とかっていう書き方をされていました。でも、東京都は開始日と終了日がきっちり書かれている方が通るって言っているんですね。で私ががお手伝いいししたお店のの方にはもうう皆さんしょうがないので あの、張り紙、もちろん、もともと貼ってあったのを確認した上ですけれども、当面の間っていうのをきちんと5月6日まで最、最低でも5月6日までっていうように書き直してくださいって言って、もう一度張り紙をし直してもらって、そして、あの、写真をつけて出したりしました。でも、この作業ですね、このお店の人にわざわざ頼んで、あの、もう期間の半分以上過ぎてる時に、張り紙出し直して、あの、貼り直して、で、今の時点で写真撮ってもいけちゃうんだったら、 じゃあ、そうしたら同じ業界の人にですね、こうやって後出しで張り紙出したって多分通るよみたいな話がどんどん行っちゃうと思うんですね。ですから、この東京都が現場の気持ちをあんまりわかってなくて、開始日と終了日を書くなんていう人はほとんどいないはずなのに書いてないとスムーズに通らないっていうような、そういうコールセンターの案内にしてしまったがために、もしかしたら後出しで出すっていう人を増長しちゃったのかなっていう気がしなくもないんですけれども、ちょっと残念なこところですね。 あと、時間のことだけではなくて、あと期間のことだけではなくて、あの対象施設であるだったら別にいいんです。でも、対象施設じゃないのかもしれないなって、ちょっとグレーな感じの方からもあの、いくつか電話をいただいたりしているので、説明してみたいと思います。えー、と例えばですね、飲食店であの、どこそこにありますって言われて、で私、電話かあの LINE の公式アカウントとかメールとかで、あの ご依頼をいただくんですけれども、ご依頼いただいたら、割とすぐに、あの、お店の名前と住所を教えてくださいって言います。で、そしてお電話で、あの、世間話しながら、グーグルで検索して、あの、ネット上の情報とか見るんですけれども、あの、遠隔で、あの、行ったことがないお店です。自分が足を運んだことのないお店ですと、ネット上にきちんと元々営業していたっていう記録がないと受けられないですし、っていうことをご説明しながらやって、で、 1店舗あったんですよ。あの、もともとの営業時間が20時って書いてあって、それで、あれ、もともと20時で閉めてらっしゃるお店ですよねって聞いたら、いやいや、3月ぐらいから実は営業時間21時に延ばしてたので、該当しませんかみたいに結構おっしゃったんですけれども、あの残念ながらやっぱり東京都もインターネットで調べると思うので、 あのまあ、私は特にね、近所に住んでるわけじゃないから、足を運んでいければ、その6月の、ね、締め切りの少し前ぐらいに、もう緊急事態宣言解除になってたら、見に行って、あの本当の営業時間、本当に9時までやってらっしゃるのかっていうところ、確認できるけど、遠くだとそれができないので、近く の, あの行政調査さんか、近くの税理士さんにお願いしてくださいって言って、遠隔では受けられませんって言ったりしたんですけれども。 まあ、結構頑張って<笑>申請したいなっていう方が結構いらっしゃいます。あとちょっとあのこれはズルではないんですけど、生体サロンの方は要注意で、あの健康目的の針灸とか生体サロンは対象外なんですね。あの高齢者の方が毎日通っていらっしゃったりするので、そういう方が健康を害してしまったら困るっていうことで、東京都としては 健康維持が目的のサロンは対象外ですと言ってますで。美容目的のところは別に今行かなくてもいいっていうことで、つまりですね、あのちょっとあのセレブなものとか、豪華なものとか、普通では手を出さない、あの高級品とか、あとはあの社交性のものっていうんですか、例えばアダルトビデオショップとか、そういうあのちょっと趣味のものですね。そういうところはもうバンバン対象になっているので、 あのお店の方からしたら私、市民の役に立つように健康目的の店をやっているのに50万もらえなくって美容のところの方がもらえるのってちょっと嫌な感じに思っちゃうかもしれないんですけれどもあでもそういう制度なんです、健康維持目的のお店はそのままやっていてほしいけど遊びで行くようなところは閉めてくださいっていう話だったのであのそこをご理解いただければなってい う, ふうに思います。 あとはあったのが、えー、と貸会議室をやっているので、私50万もらえますよねって締めてたからっていうふうにご依頼いただいたんですけど、あの言われた住所を検索してみたら、どう見てもあの普通のオフィスなんですね。でどこにも貸会議室っていう書き込みが、あの貸会議室をやっているから、レンタルできますよみたいな、そういう表示も値段も出てなくって、でいろいろ聞いてたら、やっぱりなんか、 写真では自社セミナーみたいのはやっているような写真は見えたので、これは貸しているんですかっていうふうに聞いたら。 もごもごもごっていう感じで、えっ、ー、と、だんだんね、話がちょっとずれてくるんですよ。いや、貸し会議室ですよっておっしゃってたのに、あ、その時は自社でやったやつですとか。で、写真もね、なんか喋ってる間にいろいろ LINE で送ってくださったんですけど、見るとやっぱり社内会議の4時間、残念ながら見えないような写真だったので、あの、申し訳ないんですけど、あの、近くの方であれば、やっぱり貸してるっていうところをご存知であれば申請できるけど、私ではちょっと、あの、 事前確認っていうんですけどね、行政者数による事前チェックができませんっていうふうにお答えして、お断りしたんですけど、あとはその古物商であのお店を営業停止にしたのでもらえますかっていう方いらしたんですけど、ちょっとこれがあの電話だけだとよくわからなくて、 あの言われた場所を Google Earth で見たところ看板などが見えなくって確かにシャッターに張り紙はしてあるんですけどあのよく分からなかったので、うん、結構長いこと電話でお話ししていたら実はネットショップ と, あとあの車での出張販売しかしてなくて店舗じゃないということが分かったんですね。結局、これ店舗を閉めてほしい不特定多数の人が入ってくるところを閉めてほしいという意図での協力金なのでお店をやってなければ該当する職種であってもダメなんです。 そこをあの勘違いされちゃうと困るので、えー、よくよくあの手引きを読んでいただけたらと思いますねで。第1弾の締め切りは間もなくです、あと10日ぐらいなんですけれども、これは4月16日からゴールデンウィークの間までの時間短縮、飲食店の時間短縮、もしくはそれ以外の施設の休業があの条件です。 この最初から最後まで16日より前から休んでた分にはいいんですけど16 17日からだと該当しないということですねで。第2弾はもうすぐあの募集始まりますけど1ヶ月間募集期間があります。これが ゴ, ゴールデンウィークの後から25日までですね時間短縮もしくは休業してれば OK という感じです、えー。以上あの協力金の話を中心に今日はしてみたんですけれども。 私実は行政書士なんですけど、お坊さん向けの本を書いていて、お坊さんを対象にした研修の講師とかもしている、ちょっと不思議な行政書士なんですね。であのこのタイトル見ていただければわかると思うんですけれどもあの、なんていうかな、お金のためにとか、あのそういう感じでやっている人はあの、まあ、タイトルで言うと、ひどいお坊さんっていうふうに市民の人が思うような方はあんまり増えてほしくないし、 それより、そういうことを度外視して、とにかく人のために何かしてしまう、先に体が動いてしまうみたいな人をあの世の中に増やしたいなっていうふうに常々思ってまして、でまあ、この本も書いてるけど、その後あと、ひじりの社会学、ひじり、ひじりっていうのは、私が一番大好きなお坊さんが一辺商人っていう人なんですけど、その人が捨てひじりって呼ばれてた、あの聞いたことあるかもしれないですね、あの踊り念仏とか始めた人です。でその で私、昭和生まれなんですけれども、昭和の頃って、みんながお店頭さんが見ているみたいな、そういうことをよく言っていて、例えば今回、私がお伝えしたような、ちょっとずるっこしちゃうような人が世の中にいたとしても、そんな人、いちいちね、クレーム申し立てて、どうにか成敗してやれとか、やらなくっても、お店頭さんが見てるから、あの悪いことしてる人は報われないんだよみたいなことを、世間でおばあちゃんたちとかがね、<笑>すぐ言う感じだったんですね、自分、ちっちゃい頃って。 でそういう感じの時は世の中にあんまり今ほどずるいことが起こってなかったような気がするんです、食品偽装とかあとね有名な大きな会社とか役所であっても上司が言ったからということであの改ざん文書を作ってしまったりねデータの改ざんをしてしまったりっていうニュースがたまに流れますけどそういうことがちょっと私は減ってほしいなって思っているので。 お天道さんが見てるって思える人はもう一回日本に増えてほしいなって思ってます真ん中に出ているのはね瞬間出家という本でこれはあの商業出版じゃなくてあの Amazon の電子版だけでやってるんですけどまあ、タイトルで検索してもらえればすぐ見つかると思うのでちょっと興味がある人は読んでいただきたいと思いますそれではまた次の交互を期待